皆様おはようございます。えー、今日はですね、ここ、代々木公園 駅,、えー、駅のすそば、私、鈴木哲司の事務所から今日本当に最後になりましたが、えー、朝の街頭をいたしております、えー、昨日とね、打って変わって、本当に肌寒くなりました、昨日本当に暑かったんですが、確か19度ぐらいかな、昨日は26度ぐらいだったんですけども、まああの無事、体調しっかり維持しつつですね、もうちょっとやっております。ますね、はい、いいいござまます。いらっしゃいませ。 おはようございます。おはようございます 夜は、えー、恵比寿駅の街東で夕方、えー、街頭を行いました。えー、新人候補二人と元職一人、えー、結構しあのー、金曜日の週末でしたので賑わってましたね。えー、お酒を飲んで、えー、通勤帰りと。ありがありがとうございます。 は一緒に朝の、ね、大を行ってます私のほかに自民党の公認区議候補の岡田美穂さん女性刑事をの経験を持つ女性なんですが一緒に朝の挨拶をしてまいります頼もしいですよね警察の経験を持った人が区議会に入るというのは。 国政もそうですけどね、やっぱり女性の参加をもっとしようという声がありますので、女性の議員がね、たくさん増えてくれるのは、本当にいいことだと思ってます、しかもね、保守系のしっかり、自民党公認の議員がしっかりと渋谷の区議会に入っていただくことは、本当にいいことだと思ってます、あと今回、もう一人ね、女性の議員は、えー、現職あで、今回また2期目に入る岡田。 岡満さん、それでもう一方が、えー、小学校の教員経験を有する、えー、29歳の佐藤美くさん、まあ、女性候補3名、えー、がですね、えー、自民党から今回公認として挑戦をしますすべての皆さんしっかりとね、当選をして、えー、渋谷をしっかり自民党の、えー、議員をしっかり増やしてそして渋谷をいい街にしてくれればと思いますありがとうございます 今日は土曜日なんでスーツケースを持ってねあの旅行になんか出かける人は結構あのこの事務所の前駅ですので行き来が多いですねありがとうございま す, いますありがとうございます ございます。岡田美穂さんどうぞ。インスタで何か挨拶を。岡田美穂さんも今日挨拶来てますので、ねす、ちょっと、どう ぞ, どうぞ、はい。お話を。してください今 日, 今日も朝から。鈴木哲司さんと一緒に。頑張ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ、再してしっかりと。渋谷。渋谷区の行政。頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 とということで朝からね2人でこれから挨拶を今しております8時までまだねマイクを握れませんので挨拶をしつつ8時になるまで皆さん待ってます他の陣営の方もね周りに陣営ぐらいいますねやはり先風ですのでいろいろな陣営が駅前に来て朝の挨拶をしています、まあ、最後のお願いですね今日一日明日は投開票ということになります 今日の8時まで皆さん全力で走り抜けます。 後任、ね、の松本翔さん、はいえー、ランニングが本当に、まあ、趣味 で, であって、あのー、箱根駅伝ですか、東京大学のときに確か出ておられた選手だったと思うんですけど、今、走りつつ、たすきかけて、えー、朝のマラソンをしつつ、ごあいさつをしていましたね。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 区民のための税金を使うこんな政治をしてまいりたいと思います。 おはようございます。頑張ります 本当に 肌, 肌寒いですね。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。何かメッセージありました。まだないですね。あ、なんかウェブはでもいっぱい来てます。おお、そうです。はい。おはようございます。おはようございます。 皆さん本当にね土曜日週末、えー、朝から私のインスタライブをご覧いただいて本当に感謝をしております、えー、今日、えー、最後1日、一、え、日、ー、夜8時、しっかりマイク収めま で, です、ね、全力で走り抜いていきます、えー、ここまで来れましたのも本当に皆様方のおかげです、いろいろなことがありましたけれども、これがやっぱり選挙なんだなということを本当に感じております、えー、ここから得られたものは本当に大きいものがあります、本当に人間的にもですね。 本当にいろいろ考えて、そして成長させてくれるのも選挙だなと、本当に感じています。おはようございます。ありがとうございます。しっかりとね、渋谷を取り戻せるよう、最後の最後まで気を緩めずに頑張ってまいりますので。皆さん、応援をお願いいたします。おはようございます。というコメントが来ました。あございます。あ、おはようございます。鈴木先生の声が届いております。 はい、新しい風を渋谷に吹かせてください。はい、わかりました。ありがとうございます。ええ、はいうん、今、塩沢吉孝候補ですね。自民党の最年少の、ええ、二十五歳でしたかね。えー、男性の議員が自転車で、朝、乗ってきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。 いやいやいや、前蔵とお邪魔してくださいあの遠慮気味で、ね、岡田さん、あのちょっと離れてたんですけども、一緒にやろうよってことになりましてえ仲良くあのインスタの皆さんやってますんではい、お願いしますはい、<笑>おはようございますいや、少しもう二人移しますね、はい、はい、これで並びますありがとうございます風が強いですね、風が強いですね もう暑かったんですよ、うんね、なびいてますね、はい、あすねねごいですね。そううですすかおはようございます 人通りが少ないですね、まあ、今日は週末だととといいいいいいいうううううううこともああるののでででで少ななようです、うん、よよよよす明日日日日が投票日今日の8時まま頑張りましょうあ長いです ね, ねっ間短ん日によっては1時とか2時と言ってくる。 早きょ、ね、うん、今、ね、来、はいはい、た秋田からさ、きょう、選挙最終日ですって、また来たからさ、当然、こっちも最終日ですって言ってやるから。 <笑>今、自民党の、ね、渋谷総支部の前田副支部長が、えー、私たち3人と写真を撮ってなんか秋田と渋谷区はです、ね、あの姉妹都市にありまして、まあ、8個の関係で。 秋田も確かね、まあ、統一地方選挙ね全国的に行われていていい今日最終日だよって言われてそれでこっちも最終日だよってね今記念撮影をして送ったようです秋田県ですからね八チはねですから秋田の大館辺りと交流があるようですね い,、ま、いらっしゃ い, い こういった姉妹都市もね仲良く本当にしっかりとこの絆を深めていくっていうことも必要ですねあ、岡田さんにメッセージです岡田さん、刑事さんの経験をぜひぜひ育成に生かしていただきたいです大切ですもその自分の経験を生かしてあのしっかりと守りたいそう思いますだから明日には明日の投票日にはぜひ区長には鈴木哲樹そして会議員には岡田美穂でお願いしますおはようございます区議候補岡田美穂そして 長の鈴木哲次これはしっかりね、<笑>はい、2人ともぜひとも当選させてください。 そのポーズでおはようございます。おかた 岡田さん、えー、と昨日の岡田さんの演説、胸に来ました、いうそうでしょう、ね、私のなんかね、あの、うん、心からのやっぱり叫びというか、うん、経験を生かして、うん、経験を思い出して言うとね、私も涙が出ますうございます。す、う、す、ん。そういういいいい涙を流す人、うん、私もしてみたととさんと一緒のります。うん頑張ります やっぱりね、物事をその綺麗に言おうとすることもできますけど、やっぱり心からその思いを伝えると伝わるんですよね。うん、しっかり伝わったんですよ、はい、うん、なんか、ね、思い出してくると、そ、うん、の時のタイムスリップしちゃうんで す, んですよ。うんう、ありがとうございます。ありがとうございます。おも。いらっしゃい。救命センターにも本当に自動虐待のことを多く観察できています、はいうん なんかういうお子さんの姿とか見ると、う本当に今でもお話しさせてほしくなりますね。 はううございますございおはようございいいまますおはようございますがあなんかですね、渋谷駅の周辺、っっやっぱりすごく気になっていって。 ミサイルのシェルターだけじゃなくて、うん、その女性の逃げ込むような、ね、一つシェルターも必要だと思うんですけど だ,、うん、だからストーカーだけじゃなくてね、若いまあの SOS 出してきた、ね、のはシェルターみたいなシェうう、ね、ルター化は決してテロだけじゃなくてねいす、うん、いろいろなシェルターが必要です。うんまあまあ しかも高いし、なかなかそういった施設をねゲットするのは大変ですけどね。何、うん、とかしていかないとやっぱりこの駅周辺の高校ご繁栄も進まないです。うんですね。鈴木校はあの、はい、メッセージが入ってます。<笑>はい、鈴木先生、帝京平成大学の学生はみんな応援しております。<笑>救急車の中から鈴木先生を応援していると。 たくさんの救急隊員から聞いております。ありがとうございます。<笑><笑>ありがたい話です。いいですね、はい。救急車、ね。最<笑>後に話して。<笑>ね、来てください。<笑>ね、<笑>そうするわけにいかないですよ ね,、うん、ね。なんかあの生徒さんの話すると、嬉しそうですね。うん、いつもね。そうですね<笑>誇りですよね。うん、うん、そうですよね。はい、おはようございます。ますすね、生徒と、作るっていう、うん。私も誇りに思いますよ。あの警察官が一生懸命。ねね 私、山口県警察だったんですけど、はいはい、ニュースとかでそういうあのテレビに出てっていうのを見るから、もうん、知ってる同僚が出るので、うん、頑張ってるなって思った日に、すごく誇りになって、yeah. はいます。おはようございます。おこれから少し晴れてくるみたいな。は い, はい。ちょっと曇り空ですね。 いとと思いいますすからないですけども荷物が届いてスーパーにあそうですね荷物の搬入をしてるので早く開けてるんですよね。 夜は十一時までやってるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。高速までここはいすはいすね。そうですね。うん。おはようございます。まあそのスクランブル交差点を中心とする町の渋谷っていうとまたちょっとありがとうございますね。ね。うん。あの私のこの事務所を今お話しさせていただいているところは立寿司さんといってね。 えー、この渋谷の代々木公園代々木八幡駅にずっと、えー、寿司屋さんを80年ほど営んでたところなんですねで2月末にこの寿司屋さんを、えー、やむなく閉店をしてしまったんですねでその空いたところを事務所として貸していただいたっていう経緯ですよね分かりやすく分かりやすい駅に挟まれてますねえわかりやすい場所ですね、うん 初めて見 た, かったですねいやそうなんですよねですので3月下旬ぐらいかなあ事務所あ4月の上旬かあの桜がちょっと満開だった頃は毎年ここに寄ってお寿司食べられる人がいたんですけども訪れて来られてあれ選挙事務所になったんですかっていうのはですねお声を本当にたくさんいただきました今でもたまにポツポツ訪ねてきてあれお寿司さんどうなりましたかっていうような話をねしていく方がおられますね ございます。ございます。あ、おはようございます。お二人とも区民の気持ちを汲み取っていただける方だと感じます。絶対にお二人とも当選していただきたいです。はい。ありがとうございます。おはようございます。区議候補は岡田美穂。岡田美穂。そして区議、えー、区長候補は今なかな<笑>かかか 区, 区長候補は鈴木哲二。鈴木哲二でお願いします。お願いします。うん、なんかね、ちょっとあの。 本当に心つきじゃないというか、うん、やっぱりあの。うん そそれれつきますよ、それあのだって怒らなくてもいい犯罪が起きるかもしれないんですけど、ねはい、男の人と女の人どっちも使えってなるとそこでねあのあ、うん、待ってる方もいるかもしれないじゃないですかあ後、うん、についてとかそうですねどっちも早い、うん、だからやっぱりそれはねよくないと私は思うんですよ、ね、ああそうですね入っていってロックされてしまったらもう音が聞こえないですああそうですよ危険ですね、うん ね、本当にすすごくしてたんですけど、うん、とていともう朝から元気に本当にいろいろな選挙事務所を回って激励をしていただいております。 支部長は鈴木哲次の戦隊本部長を仕切っておりますので、8時まで本当に今日しっかりと気を緩めずにね最後まで戦い抜いてまいります。おはようございます。ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よ 時間ととともにうございいまますありがおはようございます。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 こちらのここ、ねうん、こちらの事務所ですね。事務所前。はい。今日は七時夜の七時半からこちらのスキー結局事務所前でおイ投票いたします。ありがとうございます。明日が投票日ですけども、期日前投票も皆さんできますので、えー、ぜひもし今日お時間がある方はしっかり行っていただいて、区議、えー、候補には岡田美穂、岡田美穂、はい、美穂そして市長小布には。 しっかりと投票用紙の皆さんお名前を書いていただいてそして投票をしてください必ず渋谷を変えます ぜひそういう提案をどんどん上げていただいて。はいうん、ね、弱い人の気持ちが分かって、はい、弱い人の生活を守るような。社会が暖かい、保守の、これじゃなくても。地、は、道、い、な行政をして、行、うん、っていただきたい、私たちもしていきたいと思います。本当にそうですね、大切ですよね。 制服姿の高校生の姿もちらほら見え始めましたねう ね,、うんねうん。メッセージが入ってます、はい、鈴木先生就活支援センターを党全体に広めるためにも区長になってください私たちは待っていますありがとうございます本当にね他市社会って行政がやっぱり市っていうものをですねなかなかまあ、見なかったんですね、うん 見ないようにしていたのかもしれませんけどもえこれからはもうたくさんの方が亡くなりますそしてその在宅の看取りなんかも増えていきますのでどうしてももう行政として対応していかなきゃいけないこれやっぱり渋谷がですねえしっかりと、えー、リードしていくこういった街を作っていきたいと思いますね。まていいすから、ね、そうすははそれをしっかり行政の お, おはよううございます それにていくっていうことは大事だと思いますうの、んうん、でいます、孤独死をやっぱり防いでいかないと。 2人とくてっとおはようございます。 箱物を建てるわけではなくてそうそうそうそう、しっかりね、人と人とのつながり、ね、組織体の連携やっぱ の, でその箱花とか作ってね、はい、お金をかけるとか、そういうのではなくて、はい、システムを作ると か, とか、はい、とうなんで登録してもらって、そして孤独死の防止を図ると。うん やっぱ安心じゃないですか自分亡くなったらどこの葬儀社に連絡してもらってそうそうそう最後は最後にその肉体の使命を終えたらお骨になるわけですから、うん、お骨になったらどうなるんだかどこのお墓に行くのか、うん、そこまで具体的に行政は今までやってこなかったの で, そ, で、ね、そこが安心なんじゃないでしょうかね、うんうん、特にね、そういうなんか何もないまま住まいっていくとうまま、うん、自人間としての、うん、最後を終えるってこと、うん ね、そうですよそれが戸籍を預かるっていうことですよ、うん、行政のあ う,、ね、うん、うんうん、出生届死亡届しっかりそれ受理するのは自治体じゃないですか、うん、やっぱそこしっかりともう最後までしっかり面倒見るってことですよね ますね、その部分はしっかりあの見えないで、うん、女性のほうも増えていただければなと、うんうん、教育もしっかりと変えていきたいなというふうに思って、まますね。まあ幼稚園段階ぐらいからその LGBT の教育を進めるというのはな渋谷区の方針もあるようですけれども、まああのそこら辺もね、その年齢の成長と発達段階において性教育というものがあるもので。あの。い どういったものが適切なものなのか、少しあのしっかりと見直しをしていきたいなというふうに思っていますね、うんますます。そういった教育を否定はしませんけれども、うん、その年齢段階にあったもので、まさに今言ったように逆には死生観というか、死を教えるような、はいうん、そうですね。人間の命を教えるような。うねうん、うなたもう本当にだと思います。死、うん、あ死って。真、う、珠、ん、みたい ですよねいてるし。だから本当にこ う, こうしたら命はな、うんはうん、くなる、うんだとかそうい う,、うん、のいうのものを実感として持たないの しかですは、うん、そういうデジタル社会否定しませんけどそれゲームの世界ばかりですよね。そうそうそうあ 人は、ね、道徳観とかそうあの人の脳体、うんうん、のある人との相手の命の重さとかそ、ね、ういうものは学校でもしっかり教えてもらいたいんです。うんで いいますすすすかからね大、はいはい、大丈丈夫夫でででママイイククが、OK、じゃないですかかりちょっと調子 悪, 悪いですね。 ちょっと今マイクを調整してますね。え8時になりましたので皆さんち陣営がマイクを握ってそれぞれ思いを訴えておりますね。大、は、きい声で視聴者になりましょう。そうですね。はい、えまあマイクをつな、うん、ぎます。自信を持って。はい。 えー、区議候補の岡田美穂、岡田美穂、えー、区長候補の鈴木哲でございます。おはようございます。おはようございます。区長には鈴木哲司、区議には、えー、岡田美穂、お願いをします。お願いします。超候補の鈴木哲司でございます。お願いしますごします。日一回一に足をつけた行政をしてまいります。岡田美穂でございます。鈴木哲司でございます。渋谷を守る岡田美穂、元刑事でございます。救急救命士。先生 救, 命救急士、たくさん。 来ました。来ました。現地ですね。はい、はいえー、マイクがちょっと調子が戻ったようですえー、皆さんおはようございます。えー、代々木公園の駅とお借りしまして、今日はご挨拶をさせていただいております。えー、私、区長候補の鈴木哲司、はい、鈴木哲司でございます。今日は自民党の公認の、えー、区議候補、岡田美穂さん、岡田美穂さんとともにですね。ご挨拶をさせていただいておりますえー、2人に共通するえー、ものはですね。やはりその命を守ってきた。 そして人の安全のために活躍してきたこの2つでございます、えー、警察の経験がある岡田美穂さんそして私、えー、鈴木哲二救急救命士お互い、えー、いろいろな、えー、事件や事故に遭遇をしてきました、えー、これにしっかりです、ねえー、対応すべく、えー、政策をしっかりと進めていきたいこのように思っておりますで今ほどです、ね、ちょっとインスタのライブでもお話をさせていただいていたんですが えー、教育の問題、これ、本当に大切だと思うんですね、えー、将来を担う子ど も, 子どもたちですで、道徳教育が本当に廃れてきてるねというようなお話を、えー、先ほど岡田さんとお話ししたんですが、えー、私、あの稲作体験とか、まあ、自然に触れること、えー、実はですね明治神宮の一角にその田んぼがあるんですね。でその田田んぼを使ってあの田植えを する機会がないだろうかということも明治神宮の方から言われております。え、ぜひともそういったこの明治神宮は渋谷区にしかありませんからね。うん。これだけのその人口の森で素晴らしいこの自然環境を渋谷で育つ子どもたちがその環境に触れないなんてことは絶対あってはならないと思います。しっかり自然に触れさせてあげて、そして、えー、健やかに育ってほしい。 今の緑道の開発が進められようとしておりますけれどもあの、そこには生態系があるわけであって、そこら辺もしっかりと、ね、見直しをしていくということもぜひとも考えていきたい、まあ、教育というのは本当に大切だというふうに思っております、えー、区長候補には鈴木哲次そして区議候補には自民党公認の岡田美穂さん、岡田美穂さんをぜひともよろしくお願いします、では少しマイクを、ね、岡田さんに変 わ, って変わりたいと思います岡田さんよろししくお願いします。はい おはようございます。私は与党自民党の岡田美穂でございます。え今日は、今日もですね、もう今日も、今日はじゃなくて、今日も、これまでずっとあの一週間、あの一緒にえ鈴木哲司さん、新しい口調を作る会の鈴木哲司さんと一緒にえ街頭をやってまいりました。あ私たち二人でやるときは本当に気が合います。えなぜかというと、鈴木哲司さん、あ救急救命士の、 先生あの、大学で教えていらしてそしてたくさんの救急救命士のお子あ学生さんを育てて輩出してまいりましたあ、そういった人の命を預かる、最前線で命を預かってきた鈴木哲司候補は私、元刑事一家の強行 犯, 強行犯でありました、あの殺人とか強盗とか、そういった強硬な犯罪、凶悪な犯罪を 調査ししてまままいりりす刑事でありました岡田美穂え自民党公認の岡田美帆はえ一緒に命のことについて話すことが大変多いですえさっきもあのインスタライブの方でこののまあずっとここであのトークさせていただいてたんですけれどもやっぱり命守る。 命というものがどういうものなのかということを小さい子どもたちにも教えなきゃいけない学校教育の中で、まあ、今おっしゃられた道徳とか命の重さとかそういったものを今、の学校で教えること大事なことだと思いますもちろん英語や数学や理科やそういったことも大切ですが、まあ、人としてそして今、日本人として今欠けているものがちょっと増えてきていると思います。日本人のこのここいいところを あの思いやりとか人も心人心の痛みえそういうのが分かるようなお子さんを小さいうちからまだ小さいうちだと心が真っ白なんですねですからえそういった真っ白なうちからしっかりとこう道徳ですとかそういった人を思いやる心ですとかあと生きることそして死ぬことそれを教えていきたいなと今あの新しい口を作る会の鈴木哲司さんと 自民党公認候補の国会議員候補の岡田美穂が今一生懸命ここで2人で話をしておりました、えー、大変本当に2人で話をしてるとあの気が合うところがたくさん多くございますあの一緒にお仕事できると本当にいいなと思いますし、えー、皆様方 の, あの生活を、えー、私たちのような人の生き死にを見てきたあの人間があぜひあの力をあの皆様私たちの力を 買うことができればと思っておりますので、新しい区長候補のあ新しい区長を作る会の鈴木哲司さんぜひよろしくお願いします。そして区議会議員候補には与党自民党のあ与党自民党の岡田美穂ぜひお願いいたします、はい。ちょっとエビスがバス取ってるっていうから今。